こここんんんにちははば コ, コアートチャンネルへようこそとっても意外なんですけれども私の拙い映画紹介なのにもっと紹介してほしいですっていうコメントとかホームページへのメッセージを頂戴したのでまたご紹介したいいと思いますな何で私がこんなにたくさん DVD を持ってるかというと実は私はレンタルで借りるともうついつい返すのを忘れてしまって延滞料金がとんでもない値段になったことがあるんです。 なので本当に先日もお話しした通り映画にも行けないしレンタルもできないのでもう買うしかないんですね。なのであの見たい映画は買って本当にいいものは何回も何回も見ますしだからよほどこう吟味してこれはいいなとか予告編とかをしっかり吟味したりストーリーを吟味したり色合いを吟味したりしてこれはと思うものを買うようにしています。 見終わった本とか DVD は結構私お友達にあげたりとかもう貸したままで別にいい要素のままでってなったりとかしてるものが多いんですけれどもそれでもたくさんあるのでまたこれからも少しずつご紹介していきたいと思いますあのホームページにいただくメッセージの中で子どもにもおすすめの映画があったら紹介してくださいということがあったので今日は今から3本というか3種類の映画をご紹介したいと思うんですけれども長くなりそうなので動画は。 日本に分けたいいと思います<笑>この服装のままこのまま動画を撮りたいいと思いますビッグアイズみたいに作家さんの絵が表紙にある場合はちょっと紹介は控えようかなっていうのがあるんですけれどもカンフーパンダを作った私まだカンフーパンダは見てないんですけれどもマーク・オズボーン監督の「リトル・プリンス星の王子様と私」という DVD のご紹介です。もう本当にこの映画は もう私自身がものすごい共感度が高い映画でした本当にこれはもう何回見ただろうもう本当にすごい見た何回も見た本当に私自身共感度が高いし夢もあるし癒されるし色も綺麗だし本当に素敵な素敵なそんな映画ですもちろんあの絵本の星の王子様の物語が映画になったわけではないんですね星の王子様をモチーフにはしてるんですけれどもアニメになった星の王子様が 登場はすするけれども全く別のお話ですかつて子供だったあなたへそしてこれから大人になる君へということですのでぜひ親子でご覧いただきたい映画でもあります親の言いつけを守って一生懸命勉強をしいい、e、学校に入ろうとしている9歳の女の子は引っ越した家の隣に住む奇妙な老人が気になっていた昼間は壊れた飛行機の修理をし夜になれば望遠鏡で星空を眺めている ある日女の子は母親の目を盗んで老人と仲良くなる若い頃飛行機乗りだったという老人は昔不時着した砂漠で出会った不思議な男の子の思い出話を女の子に語るそれは彼がこれまで誰にも話したことのない物語だったその男の子は小さな星からやってきたそして一輪のバラと仲良しだったんだそう老人はあの星の王子様と出会った飛行士だったのだ 少女と老人の2人は仲良くなりますがやがて老人は病に倒れてしまう女の子は老人が出会いたがっていた星の王子様を探しにオンボロ飛行機に乗って夜空へと旅立つその先に誰も知らない感動と冒険が待っていたそんなお話なんですね 本当にあの「星の王子様の」の本当に原作の絵本の方は本当に私も子どもの時から大好きで高校生の頃まですごく大切にしてたんですけれども父親に捨てられましてそれまでは本当に何回も何回もボロボロになるまで読み返した思い出があります。 本当にあの星の王子様の本自体も本当に子どもにも読めて大人にも読めるんだけれども内容的にもものすすごく哲学なんですね子どもに哲学を学ばせたいそんなふうに思う親御さんたちはあの絵本の方の星の王子様もぜひ一冊家において子どもが目の届くところに置いておくだけでも子どもたちに何か与えることができるんじゃないかなって思います。その星のの星王子様の いろいろな名場面を知った上でこの映画を見てもまた面白いですし星の王子様を全く知らないでこの映画を見てもまた独自に楽しめるそんな映画になっています。 こういう太陽とか星の光の表現がものすごいんですね本当に星が輝いている印象があったりとか色が美しかったりとか星の表現とか夜の表現は本当に大おすすめでした夜にご夫婦でお酒を飲みながら音を消して何か素敵な音楽をかけてテレビで音のないこの画面だけを再生して お酒を飲んでも素敵な夜を過ごせるんじゃないかなそんな色の綺麗な映画でした殺伐とした現代社会でこのひと時だけでも夢を忘れないようなそんな映画に仕上がっていると思います本当に本当に素敵で哲学もいっぱい詰まっていて夢もいっぱい詰まっていてアートもいっぱい詰まっていて技術もいっぱい詰まっていて贅沢な一本になっているので是非子供から大人まで大おすすめの 映画ですもういつもながら本当に映画の紹介は私は本当に見てから感じていただきたいのであまりネタバレになるようなことを言いたくないので後ろのこの文しか読めなかったですけれどもこの私の熱意で伝わったんじゃないでしょうかいつものように私の説明ではちょっと分かりにくかったと思うので説明欄にいろいろリンクを貼っておきますぜひご覧ください星の王子様とはまたちょっと違うんですけれども以前「アリスにワンダーランド」をご紹介した時と同じディズニーの「ティンカーベル」も 私何回も見ています本当にこの色合いっていうのは作品にも本当に生かせるところがあってこう表情とかそういうところも本当に作品に生かせるところがあるので一時停止してスケッチしたりとかもしてるぐらい何回も見てるんですねあと多分もう一本か二本が出てるのかな何本出てるかわからないんですけれども私はこの二本を持ってるんですけれどもこの「ティンカーベル」もぜひ子どもたちにご覧いただきたい映画です。 昔ピーターパンの絵本っていうのは有名で何回も何回も絵本で読んだんですけれどもそこに登場するティンカーベルっていうのは本当に脇役だったんですけれどもディズニーが見事にこのティンカーベルを主役とした映画を作っているんだなって本当に妖精っているんじゃないのかなって思えるぐらい夢が溢れた映画になっているのでこちらも大おすすめです。 リリトルプリンス星の王子様と私この「私」っていうところがポイントになっていますこれもぜひご覧いただきたいんですけれどもちらっとだけティンカーベルもご紹介しました最後までご覧いただきありがとうございましたまたおすすめの DVD もご紹介していきたいと思いますそれではまた是トチャンネルぜひチャンネル登録お願いします画面の私の私 プロフィール写真をクリックしてください。または概要欄にリンクを貼っておきます。おすすめ動画もクリックタップで直接ご覧いただけます。それではまたここやったチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。